お元元気気でしたかはい元気ですああそれは良かったですねそれじゃあ早速韓国語の授業を始めていこうと思いますがえまず Zoom、えー、の方の画面共有しますねはいお願いしますはいえー、見えますか えー、駅での会話を勉強したと思うんですけれども覚えてますかはい覚えてますす優秀ですねじゃあ今日は、えー、韓国でコーヒーを飲みに行きたいときに便利なフレーズこちらをやっていこうと思います。はい、はい はい、ということでカフェでの会話じゃあまず、えー、読んでみますね。おそうせよみょっぷにせよよよににえよいらっしゃいませ何名様でしょうか2名です。 注文을도와드리겠습니다。ショートケーキ하나랑カプチーノを주세요。注文をお伺いいたします。ショートケーキ一つとカプチーノをください。カプチーノ는뜨거운ゴールを走겠어요。チャガウンカプチーノはホットになさいますかアイスになさいますか뜨거운ゴールを주세요。 ごろを貸 せ, せよ。ねえ、もっこかるけよ。ホットアイスでください。食べていかれますかはい、食べていきます。ということで、えー、今日勉強するフレーズはこのフレーズですけれども、それでは山田くんも読んでみましょう。あはい、はいえー 全部ですかそうですね。こちらから。はい。お願いします。はい。じゃあ、読みます。はい。えー。おそうせよ。みっぷにせよ。とみゃいえよ。はい。えー。チュムヌとわてりげすみんだ。ショートケーク、ハラン、カプチーノ、 세요하 i Kakchino nun Tkongolo h a s i g e s a 운걸로 h a 요, 가걸로세요드시고가세요네 a 고갈게요 s a i l t k o n いや上手ですねいや。ということでではだいたいもう本当は韓国語だけでも分かりますかあやっぱりまだちょっと難しいですかね。そうですねということででは解説していこうと思いますけどこちらの「おそおせよ」。 おそうせよ。このおせよは聞いたことあるんじゃないですかはい、ありますね。じゃあ、こちらのおだ。おだはどういう意味だったでしょうかえー、おだはですね、はい、来るという、来るという意味だったと思います。おー、正解です。よく覚えてますね。 しかしその「来る」というのがこの「おそうおせよ」この「おそうがつくことでなんといらっしゃいませというフレーズに変わってしまいます。これはでもお店に行ったらもう本当によく頻繁に聞くので覚えておいてくださいいははい。 続いてこちらのみょ「みょっぷんみょっぷにせよ」とこういうふうに、えー、分類されるんですけどこちらの「みょっ」っていうのは何だと思いますかうんとこれはですね、はいまあ、に日本語で言う「なに」っていう どれぐらいみたいなことを聞くときに使うものなんじゃないかなと思うんですけどその通り正解ですこちらの「みょ」これが「どれくらい」「何」でこちらの「ぷん」というのが直訳すると「何方」お一方お二方の「何方」 っていう意味になりますそれで合わせて「何名様でしょうか」「何方」って言ったら日本語ではおかしいので「何名様でしょうか」というふうになります。ちなみにこちらの「せよ」というのは敬語になりますね敬語。やっぱりお客さんに対して「何名様でしょうか?」「みょっぷにえよ」 っていうと、まあ丁寧ではあるんですけど、敬語ではないですね。はい。続いて、答える時ときは。はい、ここでなぜ。とならないでしょうか。 自分では「まあ、文」っていうのは使わないのかなっていうぐらいでちょっとよくわからないですね。うんうんうん、そうでですすね日本語語とここはは韓国語は同じですなので自分が言う時は「二方です」「お二方です」というのは変なので「二名です」と日本語で言うのと同じように韓国語でも えよというふうな形になります。ここでちゃんとここも尊敬語の「せよ」ではなくて「いえよ」になっているのが注目するポイントとなります。それでは次を見ていきましょう。とはどりげすみだ こちらでそれでは注文これは何でしょうかこれは注文じゃないですかはいもうすごい簡単ですね<笑>日本語と同じなので注文注文注文もうすごく似ているんですけど注文を注文 をとは取り得ますみだ。お伺いいたします。まあ中文っていうのが名詞になりますね。名詞、名詞プラス何々をのうが入ってくる形になります。はい。うんうんうんうん、続いて。 ショットケーキここでショートケーキ日本語とすごく発音も似ているので「ショットケーキ」と「ショートケーキ」は分かると思いますけれどもこちらの花「花ならというのは「花。 「花」で「ひとつ」となり「らん」っていうのが「〜と」という意味になります、はい、なのでここの前には正直何が来ても大丈夫です。名刺がくれば 例えば「文字ベイクベイクランコピチュせよ」って言っても大丈夫です。はいまあ、基本的にはこの「ハナランとかこの個数をつけたりしますけれどね、はい、そして続いて「カプチーノチュせよ」「カプチーノをください」 こちらのチュセヨこれは非常に便利なフレーズですね。もう山田君もぜひ韓国に行った時にはこのチュセヨをお店ではよく使ったらいいと思います。はい。なるほど。何か注文したいとき頼みたいときはこのチュセヨを使えば頼むことができますので。はい。続いてカプチーノヌン トゥゴンゴロハシゲッこちらもカプチーノはカプチーノなんですけれども、カプチーノはこちらがホットニ。ハシゲなさいますかチャガウンゴ アイスに「はしげっそよなさいますか」というふうに分類されます、うんうんうん、はいこちらの「ホットとなってますけれどもこちら直訳すると「トゥゴッタ」「熱い」と「ちゃがった」こちらは「冷たい」 こちらが変化して、トゥゴッタがトゥゴーンで、その次に名詞が来ます。熱いもの。トゥゴーンゴール。これが熱いもの。そしてこちらが〜何々にになりますね。〜何々に。熱いものにはしげっそよ。 はしげっそよこちらも尊敬語になりますけれども「はだ」あ「はんにか」は「はげっそよ」っていうのを「はしだ」「はしだ」という尊敬語にここでは変わっています。はいまあ、なので下の方も同様に「ちゃがった」が変化して「 ちゃがうんちゃがうん冷たいゴルこれがものになさいますかとなります。はい分かりますかよく分かりました。おおさすがですね。では、えー、最後のフレーズですね。最後 最後はでは実際にお客さんに聞いたときに店員さんはどうあ店員さんが聞いたときにお客さんはなんて答えるかって言ったらトゥゴンゴルロジュセヨホットでくださいもしくはチャガウンゴルロジュセヨアイス冷たいのでくださいこれは本当にコーヒーショップに行ったらあのよくよく聞かれるのでこのフレーズは本当に覚えておいた方がいいと思います。 ということで、えー、こちらもさっき説明したので分かると思いますけれども「つごった」と「ちゃがった」そしてこちらが「こるもの」に「ちゅせよ」「ください」ですねそして「つしごかせよ」こちらは「 だというのがこちらも尊敬語で食べられる召し上がられるという意味になります。なので「だ召し上がられて稼よ」こちらも尊敬語で「かだ行く」「かだ行く」「かだ」いかだ「かだ行く」に対して「 せよ行かれますかという尊敬語になっていますなのでつしごかせよこれを、えー、もっこかよとか言うとえこれはただの丁寧な言葉になりますねなのでお客さんに対してはつしごかせよ食べて行かれますかとなりますそしてお客さんが 答えるときは尊敬語で答えるとおかしいのでねえはいもっこかるけよ食べていきますもっこかるけよもった食べるもった食べるそしてかだかだに意思を表すけよがついてかるけよもっこかるけよ なので食べていきますという表現になります。はいということでじゃあ復習で読んでみましょうじゃあ私に続いて読んでください。はい、おそうせよ。おそうせ よ, うせよ。みょっぷにせよ。みょっぷにせよ 두명이에 요, 두명이에요주문을도와드리겠습니다쇼트케이크하나랑갑지노주세요갑지노는 뜨거운걸로하시겠어요 a s 운걸로하시겠어요 t g 운걸로 o l o hasiges soil. t a 요 a u n g o l o hasiges soil. Tagaungolo hasiges s すしごかせよねえもっこかるけよねえもっこかるけよはいということで、えー、本日の勉強は以上になりますということで、えー、山田くんいかがでしたか、えー、はいとてもなんか使えそうなフレーズが多かったと思うのであ韓国に 次行くときにちょっと使ってみようと思います。はそうですか。いや、今コロナ禍でね、大変だからね。また韓国に行けるようになったら、ぜひそこでまた一緒に。なんか食べに行きましょう、はいいしはい。はい、ということで。また来週。アンニョン。